最下級グレードとまあいうことになります。まあ、要するにお買い得モデルになるんですけれども、まあ、こちらの装備を今回ご紹介しようと思います。非常にコスパの高いモデルだなとまあいうことを非常に私自身この車を乗せていただいて感じたところになりますので、まあ、下級グレードであってもこれだけいいんだということがお分かりいただけますと、車選びにも余裕が生まれるということがあるかなと思いますので、ご紹介いたします。 でこちらの下級グレードなんですけど、まあ、こういった外観的な部分、まあ、トリムの部分がま完全にハードプラになっていたり、まあ、ここもハードプラになっています。SZ ですと、ここが合皮が貼られていたわけなんですけど、それが全くない。すべてハードプラの仕様になっていますで。ステアリングもウレタンのステアリング。まあ、この X というグレードのみウレタンのステアリングになるんですけれども、 こういいっったものになっています実際にこう実物見てみないと、本革でいいのか、ウレタンがいいのかっていうところの判断もつきにくいかと思うんですけれども、実際問題、どうかっていうと、実際にこの車を買って所有したときに、どういうふうに思うのかっていうのがすごく重要になってくるかなと思います。まあ、なので、こういった感じだということになります。シートに関しては、こちらも X の仕様で、今までは、 合成表皮にファブリック。もう一つは上級ファブリック。で、こちらに関しては普通のファブリックになっているものになっています。なので、少し色合いであるとかデザインが異なるシートにはなっていると思ったものになっています。はい。で、実際これ乗ってみたいと思うんですけど。このように乗ってみると、今度は、ここです。 8インチのディスプレイオーディオ、まあ、これは X でなくても、まあ、10インチか8インチかということで悩まれている方ももちろんいらっしゃると思うので、これはまた別途でご紹介をしていこうと思います。はい、でエンジンかけますで。メーターに関しては、まあ、ガソリン車とハイブリッド車とで SZ と SG。これは SG と同じ。 ガソリン車のモデルのメーターになっていますので、こういった主要装備に関しては、特に大きな変化を入れてないというところが、今回大きなポイントなのかなと、私個人的には思ったりしているところです。でこの車を一人で初めて乗ってみたんですけれども、何が良かったのかというと、あとここです。ここもセーフティーセンスにかかる部分なんですけれども、このように、 この辺の装備になんかに関しては、特に SZ だろうが、SG だろうが、X だろうが、大きく変わらないというところになりますので、こういったところなんかは非常に差別化を図ってないというところを考えると非常にいいかなと、さらにこのように、警報のタイミングの速さを変えられる機能というのがついています。ただ単に ただ単にオンオフ設定をするだけじゃなくて、このように速さ調整ができる。これもね非常にいいかなと思います。これもやっぱり人によって好みが分かれるところになってくると思いますので。これは今、エージェント機能ということで、ニュースがあると出てきてしまいます。このように PDA、こういったものもオンオフできます。これ元々 PDA ってていう機能に関しては 出荷時に関してはオフになっているんですけれども、このようにオンにすることによって、より安全マージンが高まると。でさらに、この支援タイミングというものを、この PTA に関しても変えられるようになっていますで。こちらに関してもそうです。これもオンオフだけじゃなくてこ、このように自然、このように、こちらに関しては、支援の音量調整というのが できるようになっていますで PKSB、パーキングサポートブレーキ、オフ。これはもうオンオフだけしかついていないんですけれども、まあ、このように設定ができる。あとは RSA。こちらも告知手段、告知速、車速。 このように速度超過のときは告知なし、表示のみ、表示と警報ということで、この3つが選べると、まあ、いうことになっています。 このように告知車速に関しても3つの設定ができると、まあ、いうことになっています。レーダークルーズコントロール。まあ、こちらも加 速, 度の速加速度の設定ということで、まあ、加速の度合いも好みがあると思いますのでこのような形で。 3段階で調整ができます。もう1つは、速度設定もこのような形で単調ということで調整ができる。あとは、ガイド文言表示とか、あとはカーブ速度抑制、こういったものもついてたりします。はい。また、車両設定ということで、このように PSD。 発信遅れ、告知、リアシート、リマインダー、抗体速度抑制といった、まあ、こういったものの設定ができるようになっています、はい。ということなので、こういったセーフティーセンスの機能に関しては、やっぱりこの新しくなったノアボクシーに関しては、目玉機能になっていますので、この X という 最下級モデルであっても、この辺に関しては上級グレードと大きく変わってないというところがあります。でなおかつ、これ、オプションのチームメイトとかついてないんですけれども、それでもこれだけの安全装備がついているということなので、満足のできる装備なのではないかなと思います。あとは後ほどご紹介するんですけれども、こちらの8インチのナビになります。 8日のナビ、この X に関してはスピーカー、スピーカーがオプションになっています。4スピーカーがオプションになっています。もう一つ 気, に気をつけなければならないのは、こちら。HDMI が付いてないので、8インチに関してはミラーリングというのができない設定になっております。あと、こちらのアラウンドビューモニターであるとか、もう一つは、電動の、もう一つは自動の パーキング機能とか、まあ、そういったボタンというのは付いていないと、まあ、いうことになります。あとはこちらのインパネについても、ここも完全に両方ともハードプラになっている仕様のものになっていたりするんで、簡素化されています。あとはこちら、まあ、カップホルダーここについていて、でこちらの方もパックのホルダーが付いています。で ここはセンターコンソールが付いている車が多いんですけれども、まあ、こちらレンタカーということもあって、ここにセンターコンソールというのはなくて、完全にオークスルになっている簡素簡素な仕様になっています。ただ、いいなと思ったのは、このように、これ、発話機能のマイクが付いていますので、まあ、このように聞いていただくとわかるんですけれども、ヘイトヨタ ヘイトヨタ窓ガラスを開けてこのようにちゃんと発話機能というのもこの X であってもしっかりとついています。ヘイトヨタ エアコンを止めてまあこのような形でま普通に SZ とか SG についている機能というものがちゃんとこういった機能もついていたりしますで。こちら、アランドビューモニターがついていないので一般的な浴び方としては耳たぶモニターというような言い方をしますけれども、まあ、これがついています。 で、それから次に2列目行きたいと思うんですけれど、この、この車に関しては、ちゃんとこのようにウォークスルーが付いていますので、後ろに行くときもかなり便利です。このようにちゃんと後ろに行くこともできる。はい、こんな感じです。で、2列目に関しては、いいなと思ったのは、このように、 テーブルが X の8人乗り。8人乗りの車ですと、このように助手席にチェアテーブルっていうのが標準で付いています。オプションになりますと、ここが穴が開いてる仕様のものになってて、少し違うものになるんですけれども、この X のテーブルはすごくいいなと思います。8人乗りということなので、まあお子さんが多かったりするわけなんですけど、そういった時におもちゃを置いたりした時に、ものが落ちなくて済んだりとか、あとは普通に テーブルとして使いますし、カップホルダーとして使いたい場合ですと、このように下ろして使うこともできる。まあ、日産のセレナと同じような方式になるかなと思うんですけど、まあ、このテーブルは非常に使いやすくていいかなと思います。ちゃんとこのようにフックもしっかりと付いています。で、まあ、この辺の装飾関係に関しては、もう全部ハードプランになってるんですけれど、ちゃんとこういった機能面に関しては、ケチってなくて、 しっかりとこういったロールサンシェートなんかもついてますし、もちろんこのように吹き出し口もついてますし、後ろもエアコンの調整のコントロール、コントローラーもちゃんとついてます。オートエアコンにちゃんとなっているとまあ、いうところ。それから、こちら。これは8人乗りの車なので、ベンチシートタイプになっているわけなんですけれども、ちゃんとこのようにベンチシートだけれども、8人 乗る場合じゃない場合でも、ちゃんとこのように物が置けるようになっていたりとか、ここにカップホルダーがついていたりとかしますんで、じゃあテーブルもついてるし、このような形でカップホルダーとか物置がついていたりもしますんで、こういった装備なんかも非常に良くなっているというのが言えるんではないかなと思います。はい、シート自体も6対4なんですけれど、 すごくシート自体が大きくて、かつ、まあ、見た目は賛否両論あるかもしれないんですけれども、この表皮自体もものすごく、この中のクッション、非常に柔らかくて、すごく、すごく体に密着する感じ、ホールド性というのもすごく高くなってるシートかなって、私は個人的に思いました。なので、長距離乗っても疲れにくいシートになってるんではないかなと思います。非常にいいなと思いました。 で、三列目に関してですけれども、まあ、このような形で、すぐに後ろにアクセスできると。で、三列目はシートの色合いが全く違うものになってまして、まあ、こちらは完全にファブリックのもの。まあグレーです。完全に全部グレーのシートになっています。まあシート自体はもう補助席的なシートみたいな感じで、座った感じもかなり硬いものになっています。 まあ、ただ、この辺に関しては SG も SZ も同じかなと思います。ちょっと今回のこの X の車を借りて乗ってみると、一わ硬さを感じたのは、まあ気のせいかなとは思うんですけれども、やっぱり3列前は結構硬いです。ただ、もうこの辺のパネル周りでドリンクホルダーが付いてたりとか、まあこういったものは変わらないですし、まあこちらもそうですけれども、まあシート自体の格納の仕方、方式なんかも このような形で、片手で簡単にワンタッチでできるといった、こういった方式なんかというのも全く変わらないものになってますので、機能というものは特に上級グレードだろうが、この X だろうが、しっかりと全て同じ機能というものを兼ね備えているというところです。あとはこのように ここもルームライトも LED のライトになっていますしフロントに関してもご紹介するのが LED になっています。あと、ここにもしっかりと電動のスライドドアももちろん左右電動になっています。後ろに関しては電動のテールゲートではないんですがちゃんと電動じゃない車にも新しい機能というものをちゃんとこの車には。 付けられていていこのように任意で角度の調整というものができてハッチが止められるこういった機能というものもちゃんとついていますなので完全に開けなくても止めたいところでこのように形で止めてあげれば半開きの状態で開けることもできると、まあ、いう 仕掛けになっていると。それはちゃんとこの、この下級グレードの車においてもそれがついている。で、この機構がいらないって言った場合は、これ自体を取り外すこともできます。このような形で。で、これ自体はワイヤーになっている。で、ここに収めると、まあ、いいこともできますので、まあ、好みに応じて、まあ、これを付けるか、もしくは外して使うかと、まあ、いうことで、 好みに応じて変えることができますで。後ろに関しては全く同じでして、まあ、このような形 で, で。試乗車の SG に関しては、下は完全に収納スペースだったんですけど、まあ、この車に関しては、これがスペアタイヤが入っている仕様のものになっています。 あっちの SG に関してはおそらくスペアタイヤ仕様のものではなくてパンク修理キット仕様のものかなと思うんですけれどもまあこのようにスペアタイヤのものも選べるというのがまあトヨタ車のいいところなのではないかなと思いますフロントに関してはこのノアの X の特徴として先代のノアと あまり大きくマスクが変わらないところかなと思います。まあ、そこが大きなポイント。ただ、横から見ると、このようにホイールアーチがアルファードっぽくなっているということです。で実際見てみると、このソナーなんかもしっかりとここにもついてて、ここにもありますし、4つソナーがついています。でさらに、トヨタのチームメイトをつけると、まあ、ここにもソナーがつくんですけれど、 まあ、この下級モデルにはまあそれはついていないです。ただこれだけのソナーがしっかりと備わっていて安全性という意味でも抜群とまあいうことになっています。タイヤ保有自体はこちらも X のみなんですけれどもタイヤ自体はプロクセスの J68 ということで SZ と SG と同じだったと思うんですがこのインチだけがダウンされています。でこちらのインチ自体は 205の60の16という仕様のものになっているということです。まあ、この辺のサイド周りに関しては特に大きくホイール以外は変わらないかと思います。ドアノブ自体も同色ですし、こ, このドアのモールに関しても SG に関しては黒くなっていますの で, で、後ろを見ていただくと、まあ、後ろはもう見ていただくと同然なんですけれども、 新型だという分かるマスクになっています。予約ロックキットなんですけど、まあ、私、ホンダ車からの乗り換えなので、予約ロックキットが標準でホンダ車って付いてないんですけれども、まあ、新型のはボクシー以外でも、先代のものでも予約ロックキットは付いていたんですけれども、これも非常に便利なのでご紹介します。でこのように、予約キットなんですけれども、まあ、このようにスライドドア、開けたり閉めたりすると、少しこう時間がかかるわけです。 で、まあ、私が例えば降りて、今スライドドア開いてて、閉めます。で、スライドドアを閉めるんですけれども、このように、このように。離れたとしても、勝手にロックしてくれる。これが予約ロックキットというやつです。でこれが、ホンダ車だと標準でついてないです。だから、ここを押したとしても、何もロックされない。だから、 本来じゃあどうなるのかっていうことなんですけれども、このように子供を例えば、下ろしますと。で、これで、これロックがかからない。だから、ドアが閉まってからじゃないと、ロックがかけれないっていうのが、ホンダの車ではあるんですけれども、まあボクシーに関しては、 そういうのは一切関係なくて、普通にドアが開いてようが閉まってようが、いつでもロックがかけられるで。もちろんリモコンでもできますで。リモコンでこのようにあらかじめかけとけば、離れたとしてもロックしてくれると。まあ、この辺がすごく使い勝手として良くて、この X でも しっかりとその辺の装備というのがついているのが非常にいいポイントなのではないかと思います。と、はいうことで簡単ではあるんですけれども、X という最下級モデルの車ではあるんですけれども、まあ、こちらのご紹介をさせていただきました、ぱ、ま、っ、あ、と見ていただいた感じ、すごくコスパの高いモデルの車なんじゃないかなって思われた方もいらっしゃるんではないかと思いますんで。 最上級グレードが一番いいグレードの車なんだよっていうことではなくて、この下級グレードだってもう全然普段使うということで考えたらもう十分すぎるぐらいの車だということがお分かりいただけたのであれば非常に幸いかなと思います。ガソリンモデルの X、こちらの 車のご紹介をいたしました。当チャンネルでは車曜日カー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。またチャンネル登録、高評価をいただけますと、今 後, 今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。